次は大阪空港、大阪空港終点です。The next station is、Osaka、Airport, station number 11.This is the final stop. 今日も大阪モノレールをご利用くださいまして、ありがとうございました。まもなく大阪空港、大阪空港、終点伊丹空港前です。お忘れ物がないようにご注意ください。This is the final stop. 大阪エアポート、ステーション No.11. Thank you for taking the Osaka 大阪モノレール